怒りの聖女来ました。新サバイバー木村ゆえいくよ。こんにちはこんにちは。クローデット一緒に頑張ろう。挨拶されたのでクローデットに、猛烈アピール。んどうしたのキラーがいるわ。そうなのクローデットについてこ。 ちょっとクローデット、キラー向こうにいないじゃん。普通に後ろにいたし。でちゃっかり建物の中、見に行っちゃう私。真ん中に銅像が立ってる。ちなみにこのマッチでは木村姉妹が、三人と、クローデットが一人。セブ、あの私、メグの声使い回されてない ーそういえばライト2人持参してたわ。 ターゲット変更したみたいねあれ今誰書いたライト待機してくれてたお姉ちゃんだわ治療ありがとう私は先に行くわよお姉ちゃんまたライト待機しに 行くのかな私も発電機回さなきゃやっぱり地下はあの建物の下ねこれつけたら救助行かなきゃ私行ってくる あれこそ地かどうやって行くのまずい間に合わなくなっちゃうここかー間に合ってお姉ちゃんにげよう。まずいお姉ちゃんを守らなきゃ 姉ちゃんなんて器用な走り方私がタケになったわ。 これは、クローデットが、タゲ変わってくれた私は急いで治療とゲート開けなきゃ。こっちのゲートはもう、寸止めしてくれてる。救助してくれた。 鬼が目の前にいるから難しいお姉ちゃん私のこと治療してさすがに危ない追いかけてこないなあ 治療しなきゃ突っ込めないよごめんねクローデット半分過ぎちゃったクローデット一緒に治療しようさあ助けるよ きょけに行って気を散らせよう、はい、救助内数。ナイスちょ詰まってる詰まってる<音声>タゲが私になったけどゲートどっちだったっけ またさっきの場所に戻ってきちゃったやられちゃった。 すごい走り回ってるみんなー今助けてクローデットありがとう脱出しました これで釣られたら2回目だわえなんでおろしたこの素振りはもしや私も入れてネア入ってくんなおにえちゃってネアしか見えなかったんだけど